いいいですいいですす今日も元気にいってみようおということで今日は無事始まっておりますよ。 ありがとうございますこの画面さんもですねシスターの画面さんも無事動いておりますさあということでありがとうございました今日もね始めてまいりましょう早速今日はね素敵なサータデーさんでございますね嬉しいですねサーターデーさんが参りましたはいじゃあお茶さんはお飲みになりながらちょっといただかせていただきますさあ皆さんいらっしゃるかなうーんサタデーモーニング<笑> お、さあ、さあ始めてまいりましょう。ありがとうストレッチ今日もとっても。今お茶タイム。<笑>のすぐやりますよ。<笑>はい、さあ今日も。うん千代子さんおはようございます。よろしくお願いします。お茶さも飲み飲んだらね始めます。いらしてくださりありがとうございます。 では早速始めてまいりましょう足を長座ポジションにしていただいて両方の手を前です今日のね状態をチェックします、はい、では手の位置どの辺でしょうか、はい、遠くてもね全然大丈夫です遠くてもいいですよ、はい、あとお膝の裏の感じはどうでしょうももの張り具合もチェックしてね、はい、では左足さんの上に右足さんを乗っけますよそして右の親指さん人差し指さん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 声出してどうぞ。入っては指をぶさっと刺、えー、します。反対の手と足でね握手。はいでは足の甲の上の方を持ったら足先つま先だけをぐいぐいねじります。せーの。愛してる大好きありが笑顔でね。愛してる大好きなイース。はいでは次まず下を持っていただいてで足先をぐいぐいせーの。 愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイス、はい、くるぶしさんを持って足を振りますせーの愛してる大好きありがとう声出してどうぞ上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、では下の足をちょっと持ち上げたら肘で大きく回しますせーの足首ね大きく回しますがボディも使ってください、はい行きましょうせーの 愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好き反対回し愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き肘を大きく回してねはい、では手を離したら足振りです足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、足だけ振りせーの愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。はい、ではこの右足さんはですね横に置きます。左足さんは後ろ。はい右足のふくらはぎさんを上から体重かけてぐいぐいほぐします。せーの。愛してる大好き。ありがい、笑顔でね。愛してる大好き。 ナイス、はい、では膝のちょっと上、結界さんでございます。膝のちょっと上せーの。愛してる、大好き、ありがとう。いてててて、愛してる、大好き。ここちょっと痛いところですよ。はい、では、ももの内側さん全体、愛してる大好き、大ちょっと移動しながら、ありがとう。<笑>ここも痛い、大好き、ありがとう。ナイス では両方のお膝さんを立てたらひっくり返して右足さんのふくらはぎ外側ですせーの愛してる大好きありがとうもう汗かいていきましょう愛してる大好きナイスはいでは右足を立てますふくらはぎさんの後ろ側を親指さんでぐいぐいほぐしますせーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好き ナイス膝のちょっと上ですグーでグイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き膝の上グイグイせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿の周りをグイグイやりますせーの愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好きいててててナイスはいももの裏をぐさっとさしてゆっさゆっさゆすりますせの 愛してる大好きありがとう声出して、愛してる大好き、ナイス。はい、ももの内側をがっつり持ってゆさゆさゆすります。せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き。はい、でもももの外側さん、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、声出してね。 はいでは膝裏さんもぐいぐいやりますぐいぐいぐい四本の指せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいでは膝を持ち上げたら膝下さんもブラブラしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きこの手をねちょっと下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう 声出してどうぞはいもう一回ちょっとずらして背筋を伸ばしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでもこの足感を伸ばしますねももの上を肘でもいいですし手でもいいですグイグイほぐしてくださいせーの愛してる大好きもも上グイグイ愛してる大好きありがとう上もいとここついた。愛してる大好き ここからずっとツイート愛してる大好き笑顔でねはいでは つ, ち、えー、つま先お膝を内側にしてももの横さんをやりますせーの愛してる大好きありがとう声出して愛してる大好き継続は力なりはい愛してる大好きはもうありがとう愛してる大好き笑顔で声出していきますよ ははいでは左足さんをつま先内側のまま左足のくるぶしさんを乗っ け, ます、ね、で乗っけてぐいぐいほぐします。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 骨盤をここで転がしします。少し斜め前に行く感じね。は、い、では後ろからいきます。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔で、思いと愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。はい、では背筋を伸ばしてこの左手さんは腰の横、右手さんは腰骨背筋を伸ばして腰を回します。 えー、骨盤ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き汗だくですね愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはーいでは右足両手を頭の上で丸皆さんご一緒にいいですご昇和くださいせーのいいでーすナイス、はい、では右足チェックいやー汗だくい<笑>さんがね 伸びたと思います。はい右手さんどうぞこんな感じ。はい、いいですね回復してきました。はい左手さんはまだこんな感じ。背のあ背の位置が全然違います。はいお膝の隙間はどうでしょう。あ右足の方がベタっとなった感じがして膝の高さも落ちてきました。はいではちょっと休憩水分取ってください。ちょまた汗だくですね。ちょっとタオル失礼します。 皆様水分とってくださいもうマスカラさんが落ちちゃうんですよはい、いいですよマスカラさんが落ちるとちょっとね、残念な感じになっちゃうんで、ちょっと待ってくださいはい、いいです、はい、いいですよさあ、いかがですか足しーさん伸びましたかねはい、じゃあ水分もとりますよ、私もとります うん、これもね熱いものでございますんでさら<笑>に熱いかきますでもね熱い時も熱いものをお飲みになった方がいいですよ冷たいものをね飲んじゃうんじゃなくてね、うん、体を冷やすことなく過ごしてまいりましょうさあでは左足さんいきますか左足さん行ってみようオーはいでは足を左足 チェックします。左手さん。はいどうぞこの感じ。はい右手さん。まあ左手が行くと左足もねちょっと若干一番最初よりは落ちておりますけれどもね。<笑> は, い は, はいではこれはい右足の上に左足をのけます。指先右足のけました千代子さん良かったです素晴らしいいいです。ありがとうございます。はいでは横に足を開いて。A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 はいでは手をぐさっとお差しいただいて指先ぐさっと握手足の甲を持って足先をぐいぐいねじりますせーの愛してる大好きありがとう声出してね愛してる大好き笑顔でねはい土まず下側ですを持ってねじりますはい臓筋絞る感じせーの愛してる大好きありがとう、はい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 はい、ボディを後ろ両足アップ両手をアップ両手両足振りどうぞせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンワンエット愛してる大好きありがとう愛してる大好きはいチョキンのポーズキープチョキーンさあできましたでしょうかはい生きてる喜びありがとうございますいいですとってもいいですはいいいですもういきましたいいですはいありがとうございます 左足さんを畳たたんでいただいて右足は後ろに畳たたんで左足はふくらはぎさんです体重を乗っけてぐいぐいほぐしましょうせーの「愛してる大好き」声出して「ありがとう」この言葉を言ってきますよ「大好きありがとう」はい膝のちょっと上ですきっかいさん「愛してる大好きありがとう」と今日はね昨日から連続でできて嬉しいです私ありがとう はも、い、もの内側、愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、笑顔でね。はい、では、両方のお膝を立てて、反対にひっくり返して、左足のふくらはぎ外側です。せーの。愛してる、大好き、ありがとう。やっぱり毎日できるのいいですね。ありがとう。明日もできる予定でございますよ。 はい、では左足さんを立てて右足さんはその下に置きます左足さんは親指、後ろからふくらみね下から押しましょうせーの愛してる大好きありがとうちょっと痛い愛してる大好きいろいろ日々痛いところが違ったりしますねはい膝のちょっと上であ下ですちょっと下グーでゴリゴリしますせーの愛してる大好きありがとう大好きナイス膝のちょっと上です せーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好きではお皿の周りです。せーの愛してる大好きありがとう。愛してる大好きナイス。はいではこの足さんをまだです。はいでは桃の後ろです。桃の後ろゆさゆさ。せーの愛してる大好き桃裏ゆさゆさですよ。愛してる大好きありがとう。はいでは ゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でもうそっとゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいでは膝裏ぐいぐいせーの愛してる大好き膝裏ですよ愛してる大好き笑顔でね はいでは膝を持ち上げて膝下ブラブラですせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンマウント間違えました手の位置をちょっとずらしてからワンマウントせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好き手の位置もう一回ちょっと下にずらしてせーな愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこの足さんも伸ばします。 で、桃の上さんをグイグイほぐしますね。手でも肘でもいいで す, せ ー, の桃外ですせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」「ワンワンイントいきますよここからツイート」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でね」お膝とつま先内側もも外ですせーの「愛してる大好きありがとう」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 ははい、では右足さんを下ろして左足さんを後ろに畳みます背筋を伸ばしましょうはい、では左の腰骨さんのところに手を当ててぐいぐいほぐします腰横ですねせーの愛してる大好きありがちょ汗が流れております<笑>ありがもう一回愛してる大好きありがと愛してる大好き は、ね、はいでは背筋を伸ばします。骨盤転がしさん行きましょう右の手のお膝右のお膝さんの横に右手さん左手さんはお尻っぺた左のお尻っぺたですね丸めた時はおへそを覗いて前に行った時は胸を反る感じで骨盤も大きく転がしますはいでは後ろからせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、笑顔で思いた。愛してる大好きえ、世代に愛してる大好き、ナイス。はい、いいです。はいで右手さんも腰の横、腰骨、左手さんも腰骨持って、肘を大きく回します、せーの。愛してる大好き、ありが、世代に愛してる大好き、ありが、思いた。愛してる大好き、ありがと。愛してる、大好き。ナイス。 ははい、では最後骨盤転がしさん、はい、座布団さんと、ね、畳む方は畳んでください座骨さんを守りますよお尻の下の骨座骨さんたちを守ります足は肩幅ぐらいに開いて背筋を伸ばしますももの後ろをお持ちいただいているので下に行くときはぐっと背中を丸める後ろに行くときね前に行くときは背中を反る感じで。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 愛してる大好き。ナイス。いいです。はい、無事。今日も終了しました。最後いいです。ポーズ行きましょう。背筋を伸ばします。ボディを後ろ、両足アップ。どっちかの足を伸ばす。はい、はんどっち両方の手は頭の上で丸。画面の方を向く。いいです。ご紹介ください。せーの。いいです。はい、バッチリ決まりました。拍手。その場で拍手。背筋を伸ばす。 はい足を入れ替えていただいてもいいです。バッチです。はいありがとうございます。<笑>さあでは左足さんも終了いたしました。チェックいたしましょう。ビフォーアフター。いつもねアフターチェックをお願いします。ビフォーをチェックしてアフターをチェックする。はい左手。せーの。はい行きました。背中の位置も落ちました。右手さん。いいです。 バッチリ、ありがとうございました。さあ、ボディの変化はございましたでしょうか水分ね、いつでも取ってくださいあの。終わったらすぐ取って。汗たくですけど、飲みます。さあ、ということで、シしーさんのね、新しい告知がございます。こちらです。えー、ドキワクマイム。親子。ね 大人から子供まで楽しめる公園です。マイムリンクの新しい、新しいじゃない、あの、新しいじゃないですね。前も一度やったことあるんですけど、好評につきもう一回ね、また、ちょっと数年経ってますけれども、やろうということになりまして、夏休み特別企画です。ドキワクマイム、えー、7月23日土曜日、24日日曜日、10時半からと1時半から。ぜひね、 あのー、お知り合いの子供たち<笑>またお孫さんとかねお子様とかね一緒にいらしていただけたらと思いますスタジオエヴァシスターのスタジオエヴァでやってますぜひぜひお申し込みはこの QR コードの方ございますんでまたシスターの YouTube の方に貼っときますので是非でもお申し込みくださいということで新しい告知でございますよ夏やもうあっという間に夏休みが来ますよ<笑> 怖い怖い。ちょっとね、あっという間ですね。7月23、4日です。はいということで、今日も本当にありがとうございました。素敵なね、サーターデーをお過ごしください。私、この後もう、急いでスタジオエヴァに行って、朝のレッスン、土曜レッスンがございますので、参ります。はい、今日も本当にご参加いただきまして、ありがとうございました。また、明日ね、9時から、またございます。酔っ払う 2日酔いでなければちゃんと9時から始まりますねので<笑>楽しみにしておいてくださいぜひご参加ください今日も本当にありがとうございましたハバナイスサタデイチャオバイバイ切りますパチー